<笑>は い, おはい、おはようございます。おはようございます。森です。みウです。えっ、ー、と、今日はみウちゃんの百均企画で。埼玉ゴルフクラブにやってきてます。はい。ラウンドレッスンをやってもらおうかなと思ってるんですけど、まあラウンドレッスンは旧ホール。で、その前にちょっと練習とか、前回の。まあ、復習とか、森先生にね。見てもらおうかと思いますんで。お願いします。お願いします。 今ボール買ってます。はい。なんすかそのバットは。しごきすね。しごき。あー。これから<笑><笑>はい。行きましょう。はい。日本やっぱり一時間前ですか。一時間前でも冬場だから二時間前ぐらいに私は行きます。<笑> 2時間のののスケジュールの内容ってうなるんですか私は体をほぐす方にしか基本重きを置かないかもしれないですね。 え、パターは練習されます。パターの、あ、パター、パターってます、もちろん。打ってる時間よりも、パターする時間の方が長いです朝ね。あ、そ朝練習はどんな感じで進めてます?。やってます。まあ、時間にちょっと余裕があるときは、もう真っ先にここに来て、十球とか二十球とか打って。まだ時間があるようだったら、パター見出して。そうそう、んもし、あんまり時間がなかったら、もうパター優先で。 練習してこっちの内っ端の方来ない来ない。ああ、じゃあこの内っ端に来た時はもうこう来てボールを置いたら、ま、うん、すぐ打ち始める感じですか、ね。あそうですそうです。つぶりとかなんかストレッチとかっていうのも特にあんまり意識してないですね。まあ。 別前にちょっと別前にそうですそうですなんかこうちょっとやってそうですそうですあなるほどなるほどだとやっぱ体ほぐれづらいですよね十キロ二十キロだとなかなか特にこういう冬場だと体ほぐれないんでんちょっとストレッチから、うん、ストレッチそうですあんまりなんかよーしって言ってこう、うん、アキレス腱を伸ばすぐらいしかやってなかったですね<笑>そしたらさモチベーテストレッチをちょっとまあ一緒にやってもらって。うん であと打つ順番とか気をつけてることとか朝これだけ確認すればいいとか多分あると思うんですよ。それを教えてもらって今日はちょっと森ちゃんの練習をちょっとやってもらうみたいな感じでえーとちょっとストレッチをするからそしたら。OK です。いいお願します普段こういう ブリボーっ て, 言ってブです、ね、のバットとしたのがあるんですけどそれを用いてやるんですが、はい、まあ、大体ドライバーとかと長さも変わらないのでちょっと短いぐらいで今日はちょっとドライバーを代わりにゆうんうん、さん使ってもらっ て, っていう感じ。はい、まずこうやって横に握ってもらって頭の後ろにこう回していって肩甲骨周りをほぐしていきます。 結構硬い人だとこうひに曲がりやすくなったりするんで、はい、まあこれは限界までで大丈夫です回せる方はぐるーんと回してあげる、はい、そうそうそうそう<笑>なかなか肩甲骨周りってこうよ寄せる動きってなかなかないんですよあ猫背の方とか重いんで、はい、結構前にこう出やていからぐ<笑>るぐるぐるぐるってこう、はい、できるだけ肘はは、ま、曲げないようにできる範囲で大丈夫です<笑>ちょっっと厳しい方だったらこの、えー 幅を広げてあげれば、上げるだけ楽になってくるんで。<笑>そうそうそうそう、できるんです、ねあ。本当だ。そ う, そ う, そう、はい、楽 に, ま、だ楽になりました。そうそうそう。っていう感じで、まずほぐし て, ってあげる。そう。<笑>これだけでも、ずいぶん体のあったかさ、変わってくると思うんで。ポかポかします。しますよね。<笑>すごい。それで、まず最初、ほぐしていきます。じ、う、ゃ、ん、次、そのまま頭の上まで持っていきます。分ける。で、そのまま、足、肩幅に開いてもらって、横に倒して、脇腹を伸ばしていきます。 そうそうそうそうそうかに倒していって、えー、まあ、まずは横に倒すだけ、はい、倒したら次ちょっと倒した角度維持したままお空の方にちょっとねじったり、はい、そうそうそうそうそうそうと背中側が伸びるんではいこうしうかり伸ばしてそうそすそいそうそうそうそうそうそうそうがってないよいやいやい や, いやこれ本うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそかそうそうそうそうそうそうそうそうそう おそらく、特聞いてますよ、すごい。だから次逆に倒して<笑>。そう、まず先は、よ、横。伸ばしてあげる。はい。ね、伸ばしてあげたら、次お空に。<笑>そうそうそうそう。<笑>倒れてますよ<笑>そうそう、倒れますよ。よ<笑>これてますって、<笑>背中が伸びます、ね。で、お空に、そうそうそう。はい、で、これはも<笑>うベタヘル、 すごいポカポカしてきますね。<笑>これだけでも<笑>で。最後背中ちょっと伸ばすのにクラブ前について、はい、体を90度曲げたい。これよくやってる人見ましたよね、うん。そうそうそうそう伸ばしてあげてその角度を保ったまま肩をちょっとこ う, やってこうやって回してあげる。そうそうそうそうそうそう。<笑> 回してあげて、そのまま、次このまま行きますよ。はい、クラブだんだんだんだんこうやって下にいってあげて、はい、足の裏を伸ばしていきます。はいうん、<笑><笑>そうそう、できるだけで大丈夫です。硬いの、下まで。もっと下だよ、もっと。<笑>下まで行きないんですけど。す, ね、<笑>すげえ、すげえ、一番下まで行ってる。<笑> す, すごい。でこう柔らかい人は、えー、ま硬、あ、い人は逆に広げてってあげると。 足ちょっとめた状態で持ってってあげると引きやすいかも、はい。そうそうそう。柔らかい人はちょっと足つまめた状態で持ってってあげるとわりかしもっと伸びてくれる。ですか。はい。大丈夫ですかイエ<笑><笑><笑>ス？エッチをしないんですよ。<笑> これ今ちょっと動画だから結構短めに多分圧縮してもらったと思うんですけどこれもうちょっと長めにやるんですけど、はい、長, 長めにやります長めにやります1個5分とかそれぐらい そ, あそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうにうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうはうにうそうそう冬怪我しやすいと思うんでよくやってあげたそうそいそいです女性に限らず男性の方も 最後はこのクラブまあクラブで滑ることないですけど肩にこうかけてもらって手をこうちょっともっけてあげるそうこの状態で前傾します前傾したらちょっと8の字描くようにして回してそう回していって<笑>そう<笑><笑>なんで<笑>なん で, 笑うんですかおかおしい<笑>やってんのちゃんと<笑>やってますよやってよ上げていきます逆に8の字描いていきましたってそのまま右のかかとを上げてフィニッシュの形まで持っていきます そうそうそうそうそれ繰り返していってあげる回して、まあ、そうそうそうそうねえさあはちだぜ描くや中心<止><笑>お願いします中心<笑>もうらもう<笑>手ぶれがすごいんですよ笠川を洗っちゃって<笑><笑>なんでなんだ映像で見るとやっぱか<笑>おかしいんですかおかしいんですかね全然先生の見てても私何もバラに出てこないです私<笑> そ う, そう八の字を描くようにそう逆の八の字になんないですかそれこういう八の字は描いちゃダメですよ逆のそうそうそうそうそうそうそ う, そう、うん、上げていく時は左肩が下に行きますずっ<笑>振っていくきは右肩下に行きますそうそうそうそうそうそう<笑>あれかし皆さんの場合こう上げていくときに左肩がガッとこうやって上がりやすいのもあるんでちょっとその癖を直していくためにもこういう動きでちょっと全体的に。 そうそうそうそうそうもっと回せうそうそうたりしたりしそうそうそうこうそうそうそうそうそうそうそういやそう<笑>そのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうがうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそルファーう皆さんって体やっこいんですかいややっこい<笑>やうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうけどね硬いもん それだけストレッチ不足というかゴルフで使う柔軟とかサるのがちょっと硬い傾向にあるんですねそう<笑>体がほぐれてこないと、えー、手が出てきやすくなっちゃうんですそうこれだけでも随分変わってくるかなと思います、うん、今のですごいなんか背中の筋肉が、うん、そうですそうですそうで す, 伸びてます<笑>だから多分 <笑>, 笑われてますけど多分あってはいるんだと思います<笑> えーううのまあ、継続していくとちょっと形にはとかにはなってくるかなと思うんで、はい、このストレッチ終わってから素振りをまずする<笑>なるほど、まあ、だいたい普通に右打ちで20回ぐらいやったら逆手に持って左打ちの素振りも20回んやるじゃあ こ, こ, これねストレッチまず完了次素振りで、はい、ちょっと見てくださいね、はい、このまにまって まあ、よくあるりですよねこれに20回ぐらい朝やってあげる、まあ、全力で全力でさあ形気にせずに全力で足腰使って振っていけるようにっていうのをやります、はい、でその次に右で打ったら次グリップ反対に逆手に握って、うん、そうそうそう次は逆逆左打ち、えー、左打ちの振りをした、えー、で左右対称にほぐれてくるようになるんでこれをやった 初めててボールを打っていきますすじ、ね、じゃゃあ、今のもあのののもストレッチの行き方としてて振るのそう で, すそうですね打つ前のちょっった素りじゃなくいっすいいっ す, いいすよ。 そうそ う, そうそう。おお、触れるじゃん。触れる。れる そ, うそうそう。いやもう大変な息切れだ。うん。そうそうそうそうそう。すごい。オッケー。ーいいぞいいぞ。<笑>まだ十回。10回<笑>はい。待って。怖い怖い。そ<笑><笑><笑>うそうそうそう。<笑>部活になったぞ部活に。でさっきあの肩に乗せた時のこの動きあるじゃないですか。はい、それが意識しながらすぐに下げてくださいね。はい。 はい、あ、全力でオッケーオッケーオッケーある程度長さがあってこういう重さがあるもので全力でフローツーて人間足腰使うようになるんでうーん必ずそう、長くてもまたこういうバットみたいなもので振ってもらった方が体をほぐれやすいあれ、クラブ2本分ぐらい重いのかな多分2本分よりかは軽い軽いぐらいはい。うん長さがあれば遠心力すかか。ああい確かにドライバーぐらい長いもんそうそうそうそうあははは 手にし手にして私ののううううううううううににボール打打っっっっっってててくるねははいいいい手たら左打ちになるので左ちちななででででかましょうそうそうそうそうそうそうそそう、はい、全力こ感覚です、ね、あすご面白いこれ。 いいいいいですすねはい、<笑><笑>はい、すごいよス<笑>スパルタだスパルルタタだ、はい、<笑>あと4回。 頑張ってろ、背中いはいもっと頑張っていけはいはい、ラスけはい頑<笑>、はい、って<笑>すごいすごい<笑>っていうのを、なんなら朝こう時間なくて、練習場来れない時あるって言ってたじゃないですか。これやるだけでも最初変わってくるんで。そうんですごい<笑> 体のあったかさが普段と違うと思うんですよ違います普段ちょっとこう来て23回滑りしてからボール10球か20球打たれるってとそうですそうです多分そのボール打った後よりも多分今の方が体と温まってると思うんでや、ね、ってます ね, ね<笑>打つ前の準備が足りないって感じですでもプロの方がこんなにも前段階やってるのに<笑>そりゃあ私ダメですよね<笑> <笑>え夏場とかも同じルーティンですそうですね、まあ、伸ばすストレッチものの時間が半分ぐらいとかっていう感じかな最初は1個ずつ5分ぐらいだったら2分とかそのぐらいにしてっていう感じじゃない。あ厚手でバテちゃう可能性があるんでああなるほどあとはそのお風呂場とか使ってストレッチしたりするときはあるかなって日に当たりながらちょっと2個で。 日差しが強くて日焼けで体力消耗しやすくなるので、うん、そういうところでストレッチポールとか持ってったりとかしてぐりぐりぐりストレッチしたりする時はありますけどまあそれは試合に出る方とかまあかなりのコンディションを整えるためなんで一般の方だったらこれぐらいやってもらえれば十分かなって。い<笑><笑>特になんかすごいわかりますね<笑>分かりますよね<笑><もう笑>まだ息上がってます<笑> すごい<笑>うん、いけ、ナイス。で、ラウンド前の朝の練習に関して、結構多いのは、ま、はい、っすぐ飛ばそうとしちゃうのか、はいはい<笑>まあう、ね、大体だと思ずいい球打とうっていう、はい、絶対直さないと、え左行くなら左行くで大丈夫、右行くなら右行くでいいっていう。